動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、かおしんです。この動画面白いと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地、こちらに見えます通り、東武鉄道と渡良瀬渓谷鉄道の停車駅、相追駅にいます。場所としては群馬県の桐生市にあたる通りです。これから僕は渡良瀬渓谷鉄道に乗りまして、関東のヤバ系と呼ばれている、高津道橋という景勝地にかります。ぜひ参考で見てください。それでは、今回 も始めていきます今から鳥瀬鉄道のこの一日フリーピックを買います、はい、今から買いますお金を入れてください2 0円を共有しますいらっしゃいませありがとうございましたお釣りをお取りください ということでこちらが渡瀬渓谷鉄道の1日乗車券です全区間乗り降り10乗り放題ですこのフリーチップを使って存分に楽しみたいと思います これが渡瀬計画鉄道の路線です。 新瀬越国鉄道の路線図はこんな感じになっているんですね。愛宕駅から次の大和間駅までは2駅。そこから高津土橋まではわずか5、6分だということです。愛宕駅を基準にした下り方面と上り方面の時刻表はこのような感じになっています。 今日はこのトロッコ列車に乗ります。トロッコワッシー号とトロッコ渡らせケー号と2つあるんですが、今回僕が乗車するのはこちらのワッシー号 で, でワッシー号なんですが、トロッコ整理券必要になって大人520円。こちらですね、実はコンビニでも購入ができて、ローソンとミニストップで購入することができます。コンビニでの購入の場合は手数料が110円かかります。 一体どんな旅ができるのか本当に楽しみですね というわけでこちら渡良瀬渓谷鉄道の大間間駅に到着しました。すぐそこに観光案内所があるのでそこで高済洞経由のルートなども一緒に聞いていきたいと思います。1時間でまた戻ってきたいのでじゃあ行ってきます。えー、現在地がここですね大間間駅。ここを上に行くと羽谷橋橋という観光名所があるのでここを目指したいなと思います。 そして高津土橋の言うことを渡り高津土橋を渡ってまた大沼駅へ戻ってくるその様子を皆さんにお見せしたいと思います観光案内所に行ってきましてこちらの高津土橋周辺マップというのをいただきました高津土橋まで残り2 5 0ルのところまで来ました 向こう側に三角形の形をした橋のようなものが見えると思うんですがあれが羽焚き鉢ですこれは天狗の大げたというんだそうです隣には不動明王様がいますこれ以上やると鉢与えそうなのでここでやめときます ここが高津峡を代表するうちの一つ、羽鳥橋です。今もうたくさんの方がいらっしゃってます。なので僕も早速の羽鳥橋の中央から見える高津峡の景色を眺めてみたいなと思います。行ってきます。 羽滝橋足を踏み入れてみますいやーいいお天気川のせせらぎが本当にかなり下の方にあるんですけどもダイレクトに見えますねご覧ください上の方はこんな感じになってます そして昼間でも電気がついているのがいいですね。そして下の方に渡良せ川流れてます。反対側もご覧に入れます。 向こう側を見るとあの赤いハッティ高津橋高戸橋かかってましてとても雰囲気がいいですねこんな景勝地があるんですね今度は高戸遊歩道を通って高戸橋まで進んでみたいと思います 津遊歩道は非常に歩きやすい初めての人でも20分で歩ききってしまえる遊歩道なんだそうです<音楽>ちょっとね段差が低いんですけどでも楽しいですよ 本格的な高津の遊歩道らしいので、ここを進んで高津戸橋を目指していきます。 いや長い階段だ このの先にあるのがホットホールとい う, んだそうですットホールについての説明はこちらですねちょっとだけ降りてみましょうかいやこれ厳しいぞトレッキング用のシューズとか履いてないとこれは無理そう や, やっぱりこの姿ではダメですねトレッキングに適した格好でなくてはよかったらもうポットホール直接見に来てください僕は諦めますごめんなさい 一緒に坂津土橋おすすきを楽しんでいきましょう ここから急な階段になっているみたいで裾を踏まないようにいつも通り気をつけなくてはこんなゆったりした場所で毎日散歩してたら楽しいだろうなここもちょっとした休憩所になってます。 もちろんここから渡らせばのを眺めることも可能です座席中、石落ちてこないでほしいな。 ケールト人は何でしょうかこれは。<音楽>まあ、見られればの話ですけどね。 ここ階段が急すぎるはいよいしょよいしょう大変あでも見えてきた見えてきましたよもうゴールは近いあれが、坂津戸橋です これがゴリラはなんだそうです石灰機の化石このドントという化石スイカな化石がここで見つかったんだそうです僕にはちょっとゴリラの頭には見えないんですけどね残念ながら<笑>すいません頭の上身長高い人だとちょっと危ないかもしれませんこんな至近距離に木の幹があります そして、ここから見えると、渡辺がこんな感じです。また、これは。でも、これ頑張らないといけない、頑張りましょう。 というわけで、高津戸遊歩道を探索して、次に高津戸橋まで来ました。さて、今回の動画どうでしたかよかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で、トロッコ橋号に乗ります。